陸上日本選手権1万メートルの舞台は今年も国立に決定。12月にパリ五輪代表入りをかけた重要な一戦。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。日本陸連は2月17日第107回日本選手権1万メートル。 12月10日を東京国立競技場で実施することを発表した。5月開催だった昨年に続き、国立を舞台に長期より日本一決定戦が行われる。写真や伊沢明伊藤達彦にや人みらが激走。歴史的レースとなった2020年日本選手権をプレイバック。 参加資格記録は男子が28分16秒00、女子は32分30秒00、または5000メートル15分40秒00で、両種目とも出場人数目安のターゲットナンバーは30人と設定された。また、22年の優勝者と2月26日開催の日本選手権黒間、男子10、女子8優勝者も出場資格を得る。 ただし日本選手権黒間女子優勝者は5000メートルか1万メートルのどちらか一種目を選択。第107回日本選手権はメインは6月1日から4日に大阪市のヤンマースタジアム長いで、混成競技は翌週の6月10日から11日に秋田市の秋田県営競技場で行われる。 1万メートル派2024年のパリ五輪を見据え、より長距離種目に合ったコンディションを目指し、12月での別開催となっていた。昨年は男子が相沢明、朝日化成、女子は甲中リリカ、日本郵政グループが優勝している。また、2021年東京五輪に向けても前年12月に実施、当時は5000メートル、3000メートル障害も含む、 男子では、相沢が27分18秒75の日本新、伊藤達彦、ホンダ、も従来の日本記録を上回る27分25秒73をマークして、いずれも五輪参加標準記録、27分28秒00を突破したのを合わせ、日本歴代充血の半分が塗り替えられる歴史的レースとなった。 女子でもニーヤ瞳、積水化学が3000メートル過ぎから独走し、30分20秒44という驚異的な日本新記録を樹立している。2024年パリゴリンの参加標準記録は男子が27分0秒00、女子は30分40秒00。